かぜひかり春らんま春のさくらぎに。 見渡す限りの桜は、心を踊りし大空へ、幾年思う花だよ。 がれ「ともりぼんぼりおぼろげ」「こぼれ桜に誘われて夜空見上げる月明かり」 夢見し先はまばゆきで花火の宴に咲き乱れ花火との絵に咲きこぼれ桜 YOU、yeah. なれ